ですすよろししくお願いします「M ステ」の35周年皆さん見ましたさまざまなアーティストさんがすごいパフォーマンスをねいろいろ繰り広げてくれたと思うんですけれどもやっぱダンサーがね見てて「やばかった!」って上がったパフォーマンスといえば三浦大知さんと Perfume さんのこのコラボのパフォーマンスえぐかったですよね。ということで女性ダンサーさんがね こう現れてこう出てきてバシッと踊ってくれたと思うんですけどミキコさんのダンスカンパニーのメンバーでありますイレブンプレイのダンサーの方が今日はお一人ゲストで来ていただきましたあがまーい<笑>ということで早速こちらのゲストに来ていただこうと思います本日のゲストダンサーはこの方です<笑>ゲストダンサーかおりさん あ、それ YouTube とか見ます普段？見ます見ます。あ、ほんとですか？はい。どんなチャンネルを普段は見たりするんですか？ダンスやっぱり、えっと、うん。猫。<笑>猫。<笑>今最近家族に猫が増えまして。あらそうなんですね。すねいやー、猫は可愛いじゃ猫ちゃんの動画をよく見てます。<笑> やっぱりこううさんののイメージとともすごいあると思うので大人かっこいいみたいなねクールなパフォーマンスみたいなイメージがあるかもしれませんけれども結構しゃべってみるとねどんなキャラなんだろうこんなキャラなのです踊ってる時の雰囲気とやっぱりダンサーさんってしゃべると。 結構雰囲気が違ったりするのも、うんうん、私はすごい魅力の一つかなって思っているので今日はね中堀さんと喋っていきたいなと思うんですけれども、はい、ちょっと緊張しますよねまだうん<笑>うん、こっち見たりするといけんしこっち見てしゃべりたいし<笑>身内しか多分見てないの<笑>でいでも身内がさ共通の人が多いじゃんあそうなんですよそうそうそうちゃんそれは姉ちゃんですね の 姉, ちね、の姉ちゃんもともとはすごいねあの上手なダンサーの方だったのでこうって<笑>姉妹でねちっちゃい時は踊っていたので、うん、まあ、だからかおりさんも言ったら関西からね、うん、あの知ってるダンサーの方なんですけども。うんうん まあ一番お会いする機会が多かった仕事っていうのは、あのユニバーサルスタジオジャパンで。パフォーマンスをしてた時に、はい、入ったときにいらっしゃった先輩の方なんですよね。は、う、い、んうん。だからそこが多分一番こう長く仕事として会う機会があったのかなっていう先輩だったんです、うんうん、そうですねー。<笑>もうハイソックス履いてね。着ましたねー。可愛 い, い。女ウィッグつけて。ましたよ。シールをやっ て, てそうなんですよ。<笑>大阪はそれがイメージがあるんですけど。うんうん、あと。 上京してから私がで最初に香織さんを見てびっくりしたのは私郷ひろみさんのねバックアップを歌番組でさせていただいたことがあるんですけれどもその時にあの振り付けがしんのすけさんっていう方ですよね倖田久美さん の, あのバックアップも長いこと勤められたイケメンダンサーなんですけど、うん、その方のレッスンに上京した時に結構行ってたんですよ行、うんうん、っててでなんで上京してきたのって言われて「あバックダンサーになりたいんです」って。 言ったら本当に電話がかかってきて「あの今度郷さんの振り付けをやるから出てくれない?」って言って「うん、えー、行きたいです」ってテレビ局にねうテレビ局に行ったらまあリハーサル室に真之介先生とあとは男のダンサーの方4名と女性ダンサーがまあ私含め4名が来てたんですね。その中におりさんがいらっっしゃって<笑>お香 上京したてだったのでああのその時そう心細かったすごく心細かったのでのもう頼もしい先輩がいると思ってうれしくてうれしくてとったるし も, <笑> も, もちろんのことうまいのでもう引っ張っていただいて<笑><笑>っていう印象がねある先輩なんですけれども川おさんちなみに私の大阪時代の印象とかなんかってあったりしますか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 も<笑>うーびっくりまあ姉もね結構キャラがね立つというか、うん、面白いそう芸人に子供、ね、の時芸人になると思ってたんで姉は<笑>でも、うん、<笑>でもダンスも上手なんですけどうち、ん、っ、うん、て面白すぎてあの家でもよう笑かされてたんで、うん、あうちの姉ちゃんは芸人になるんやって思ってたり、うん、そういうねちょっとこう面白い姉ちゃんだったので多分皆さんのお会いした人の印象には多分アスカっていう姉の印象もすごい残ってると思うんですけど、うんうん<笑> そういう意味では本当にインパクトの強い姉妹で出す<笑><笑>うやってこう個性をねこう突き詰める私はタイプだったと思うんですけどう ん,、うん、なんかかおりさんは本当ねいろんなこうお仕事の幅が幅広くいろいろやられてるイメージがあってまあそのテーマパークであったのもそうですけどバックアップの現場でお会いしたりとかうん、うん、本当になんか柔軟にストリートダンスも多分全然踊れるしそのジャズダンスも もちろん踊れるしなんか結構幅広いジャンルだったりお仕事をねされてるイメージがあったの で, うで、ね、もう有名なあの、ね「イレブンプレイ」っていうカンパニーにいるっていうこともあやっぱりなんかこの人いろいろできるなっていうのはびっくり覚えてたので、うん、そんなかさんのダンサールーツを聞いていきたいなと思っております。うんうんはい 香りさんがダンスを始めたきっかけ、なんだったんでしょうか。えっ、ー、と、きっかけは私、私一人っ子で。そうなんですね。そうなんです。で、まあ両親が共働きなのもあって、習い事めっちゃやらせとったんですよ。あね、お家に一人でおらんようにっていうことなんか、んなんか算数教室みたいな生かされたり、なんかピアノ行ってみたり。 でその中の1個の習い事でダンスっていうのを公民館でその時やっててちなみにご出身は大阪じゃないんですよね多分それがね私広島生まれと勘違いされることが多いんですが本籍はね 兵庫県なんですよ大阪の病院でポンと出て で, で, で本席は隣の兵庫県で取られ<笑>なるほどで小学校まではそこで過ごしてから、はい、転勤で広島に行きまして、うん、中学高校そ う,、うん、そういうことかそういうこ、ん、とか中、ね、にちょっとねこうなまりというか公演がちょっとあれあれどこの人がなって感じた方もいるかもしれないですけどあそういうことだったんですね大阪行って広島行ってのこのなまり。 うね、<笑>もう全然広島にたまりきってる感じはするけども<笑>あの前後していったら小学校の時の習い事の一つでダンスを始めて、はい、でそれがすっごい楽しくてでちょうどスピードが流行ったってなったので。 われわれ の, 世代はので小学校5年生6年生ぐらいの高学年のお姉さんたちが、はい、もう自分たちで渡り廊下で真似して踊っとるのを見て、はい、うん、わめ めっちゃ楽しそうでもすごい持っとって初めて出た発表会ですごいフリップリのかわいい父みたいな衣装を着させてもらってったんじゃろうねあー女の子はねやっぱ本番の発表会のメイクと衣装は女の子はもうすごい嬉しいんですよね。うんうんうん、で大きいステージでみんなに見てもらってわって言ってもらえる。 のが快感だったんでしょう。はいはいはいはい、でずっとそのまま続けてって、はいはいはい、もう覚えてないぐらいの頃をたどると、はいはい、保育園とかにお迎え来てもらった時にすごい名前を呼ばれてもずっと鏡の前でお尻振っとったよって。<笑> おばあちなんかみたいなそれこそダンシングベイビーみたいなことやってたみたいでかいいなんか体動かすのがもともと好きだったのかもなんかえお父さんお母さんとかすごい音楽が好きと か, なんかそんな踊りも何か見せてたとか何かあるんかなうんお父さんはクラシックが好きでクラシックまたちょっと系統違うよね 棚に CD がみっしり詰まってるクラシックのセットを買ってたぐらい、うん、で本人もビオラとかなんか趣味で交響楽団とか入いてた感じの。 聞けてた。えー、おしゃれなお父さんもそうそう音楽自体はそういうい好きな好きだけどまあ、母親はそこまでポップスとはちょっと縁遠い感じどちらかというと あ, あそうなんだなる、ね、感じな気がするお母さんからいっぱい や, やらされたっていう感じじゃなくもう自らやっぱそのスピードの世代だし、うん、スピードの世代じゃしスになっていったっていう、うん、アクターズスクールはやってたよみたいなすごい影響力ですね、うん<笑>うん、青春青春青春青で。<笑> 広島に行った時が中学生ですね、確か。中学校。その中学校から広島でスタジオを見つけたんです。そ う, そうなんですよ、はい。まだその当時は携帯電話とか普及してないから。タウンページでダンススタジオ調べて。おお、タウンページ。タウンページ。使ってましたね。使ってたの。の、はいはい、私、タウンページ。使ってた使ってた使ってた。何回お家にありましたね。あったよね今見んけど。<笑>それでそうか、探した。探して。 僕がでっかいとか一番最初に乗ってるものの方がなんかいいんかなってで手に思って、ここがいいここに行きたいって言って体験を連れてってもらって、はい、でそこがえっと老舗のステップスっていう、うんうん、あステップス俺聞いたことあるぞ、うん、有名じゃない老舗ですよね広島の子が見てたらあわかるわかる、ね、え絶対わかるわかる先生とか。 存の方ご存知の方いるんじゃないか な, かなご存知の方いたらいいいいねボタンを押していってっください<笑>、はい、そこに入っ て, 入ってそこはどそこはもうジャズのクラスが入りたくって他にももちろん大人バレエとかタップとかいろんなクラスがあったんだけど、はい、だ私はとにかくジャズダンスがしたくって、はいはいはいはい、で入ったら同じような世代の子たちが で, でも今まで公民館でやってきたからあ そ, っかそのラップが急にちゃんとしたダンススタジオに行ったんだじゃびっくりしたんゃいびっくりした<笑>えダンスシューズっているのみたいな<笑>いつも上履きでやってたん、ね、<笑><笑>むしろ裸足とか靴下でやってたからそうか<笑><笑>これが本当にダンスするグッズなんだ<笑>と思ってでそこがまたいいところで、はい、あの割とスパルタ な, るほどな感じ、うん、年齢で分けるというよりもなんかある程度のレベルまでいったら次のクラスに行けるよ実力を見てくれるで発表会も2部構成で一部はミュージカルみたいな演目をやるの例えば「オズと魔法使い」みたいな演目をやってその後第2部であのクラス発表みたいな衣装も凝ってて。 うん、あじゃあもうダンスプラスなんかもうすでにその時点でテーマパークに近い要素があるという か, うかいミュージカルっぽいというかねそう言ったかもし れ,、ね、そう言わ れ, てみればそれダンスだけじゃないじゃないですかだってやることが、うん、そこはう何歳ぐらいまで通われたのんですかそこは中3だったかな中学生の間もそこでそこですごい楽しくて毎、うん、週お稽古行ってで 一人じゃいけないとこだったから送り迎えもしてもらったりしてああそうなんですねいやもう両親ありがとうございますありい可愛 い, いでしょうねそら一人っ子の娘がもう平均そうやって広島までついてきてまだダンスもね<笑>好きなことがあるって言ったら応援したいわそら参<笑>、まあ、<笑>りなさい<笑>ねどうでしょうねあいろいろあったの？はいろいろありましたよあ、まあ そ, りゃあね、そうなのね親はねガンガン応援するタイプかと思いましたよ今。 やってる感じだや。やっぱりさっきも言ったけど、ちょっと対局にいる感じ。そのそトップスな世界じゃないところの人たちだったから。はい、練習で夜遅くまで大丈夫なのみたいな。とも 学, 校とも学校の先生をやってたので。学校の先生。す、う、ご、ん、かったんです。<笑>あ、そうなんですね。今日はここまで。次回も見てな。ほな。